どうも、オワコン石原上一郎でございまーす。まあ、寒くなってきましたね。ず, ずっとね、まあ、10月もここまで来て、まさか急に寒くなるなんて、まあ、思わないですからね。まあ、そういうわけで、えー、っと、あ、あれだ。コミュニティで言ってました、あの、ウーム、 代表取締役社長の鎌、まあ、田和樹さんが、その、不倫していたというお話を今日いたします。不倫、不倫ですよ。なんだろうその、バー、なんかバーの ホ, ホステスかなんかと不倫していたっていうふうなことを、なんかフラッシュに書かれていた。 しまったということを、まあ、これは、だいたい僕は LINE ニュース経由で知ったんですが、なんだろう、LINE ニュースで聞いた後、その後柴田さんが、その、ウーム社長をまあ救いたいみたいな動画を出してまして、メディアはまあ、だいたい、まあ、上白石姉妹がもう、もっ 大体持っていくような感じなんですが、私は黒でいきます。まあね、あの、純白なその世界をまあ彩るのであれば、私はもう漆黒で行きます。まあ、あんあまりあの、パブリックプレイスにおいてちょっと、まあビッグボイスでやるわけにもいかないので、 ね、前から匂ってた節はあったんですよ。私の中では。こういうことになんか起こりうるんじゃないかとは思っていた。そのまきっかけとして は, は、はじめ社長こと枝はじめさんが、木下優香を中心には不倫していたみたいなお話があって、それでまあ謝罪。 してし、その、その後ゴルフクラブを追ったっていうところからもう何か全てが始まってたような気はします。なんとなくですが。その後なんかあの、ウームを対処するみたいな YouTuber が増えたり、そういったことがまあ、起きてたわけですよね。まあ、その中のウームをやめた、いわゆる、 その子供用のおもちゃ系の YouTuber いたじゃないですか。トリプル a ジョーくんこと、ジョーノシ氏、ジョーノシ渡る氏。まあそのウームブランドではなく、蒲田ブランドを求めてるっていう言葉をまあ口にしてた。まあ、その後ま あ, あの自分の事務所を立ち上げた後なんか大麻の疑惑で、まあ、逮捕されて YouTube からもう 抹消されたような存在ですが、まあ、私としてはまあこういったことが起きる時点で、まあ、あの言われてた昇進者だったまあなんか豪快に振る舞ってるけど昇進者だったっていうお話は実際あってんじゃないかとは思います。義をまあ取っっててないい状態でで騒騒騒ぎだけやって騒いぐだけけやぐ 最後はこんなオチですよ。なんだろうね。どっかの機会、もうちょっとお金をいただいて、株主にさせていただけるなら、もう少し応援していきたいっていう気持ちもあるんです。なんとも言えませんね、もうね。あの、飲み会のあやなんの失態もそうですが、 もう、ウームを信用することはもうすでにできないので、なんだろ、私にその会社を譲ってくれっていう思いで株主になれればいいんです。だから安く買わせてくださいよっていうことなんですよ。それができなきゃもう倒産ですよ。 よ、人は必ずいつかは死にます。今健康でもいつかは死にます。じいちゃん、ばあちゃん、おうとしてます。かわいい長いも、ね、いつかは死にます。